1000万級の激辛ですっアスアスなアンちここに誕生治療を開始しますヤバく切れすぎちゃったリリこれはいい覚悟しなさいアンちゃん全力で行きますう突き抜ける優雅陰 ああななななたたのの狙いいいいは全れじる私出番こここにで痛みがくの狙いは。私の狙いは 全て把握ししますあ切れすぎちゃったあなたの狙いは 全力でできますすスコビルチ1000万級の激出番だ、ね、覚悟しなさい。あなたの狙いア全てアークしましたこ ち, どちらです誰にも私を止められない<笑> 宴会をする前にリンクしましょ 一生だ。こちらですね。見つけました。お疲れ様。おこれはいかが？光よエナジーオーバーロードリリース。これはいかが？お覚悟はできていらっしゃるのかしら？ ペ、えー、ロロ様の手番で 一発で吹っ飛ばす全力で ディフェンスモードこれでもくらえ 先生に敵は逃さない発見結果が導き出せた